雪の越前は彼らぬかがけこおだくらよし小田倉義ちえこもぎみえこなかの中野う子。 o h you <laughs>